続きまして栃木県那須町から来ました光舞台の皆さんです老若男女障害があってもなくてもどんな人でも光り輝き「舞踊どれ」を合言葉にみんなで楽しく活動しています皆様からの応援を糧に頑張りますのでよろしくお願いします 舞台の皆さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、光舞台です。今日は 何, 何年ぶりのステージですかね。かなり久しぶりのステージでとても上がっております。 最後まで踊り切ることを目標に頑張ってまいりますので、みなさん応援よろしくお願いします。お客様委員、よろしくお願いします。 Thank you.